卵を使わずに作るとっても簡単なタルタルソース魚にのせて焼くだけでいつもと違った魚料理になりますよ葵の給食室まずお魚に下味をつけていきましょう今日はたらを使うんですけれども甘口と書いてない味がついてないものを選んでください。 でタラはだいたい売っている 1/2 カットにしていただくと 3/4/5 歳児さんの1人分のサイズになります12歳児のお子様は1切れを3等分くらいにしてくださいあと今回はねタラ使ってますけど鮭で作っても美味しいですまずお塩と胡椒ですねを振っていきますちょっと一振りでも多いかなこの量だと塩胡椒を両面に塗っていきましょう 下味つけたらこのまましばらく置いておきましょうタルタルソースを作っていきます人参と玉ねぎはまずみじん切りにしていきましょう今日はもう皮をむいてあります野菜カッターを使ってみじん切りにしていくのでざっくりと切っていきます今日は少ないから両方でいけるかなダイソーの野菜カッターなんかこの動画見て結構<笑>ダイソーに走って買いに行った方<笑>いらっしゃるみたいですね本当にこれはでも便利 そそろそろいかなちょっと開けてみましょうこんな感じで結構細かめに切っておきましょう今切った玉ねぎと人参を炒めていきましょう炒める前にオーブンを180度に予熱をしておいてくださいさっき言うの忘れてしまいましたそしたら人参と玉ねぎを炒めていきましょう火加減最初は中火で炒めていきます 今回はタルタルソースなのであまり炒めずに作ります後ほどオーブンでも焼きますのでここはさっと炒めていきましょうそしたらここで火を止めますそしたらこれを冷ましますのでフライパンに入れたままだと冷めにくいのでボウルとかバットに移し替えて冷ましておきましょうニンジンと玉ねぎの粗熱が取れたら。 ここにマヨネーズをあえていきましょうで今日はタルタルソースなんですけれども本当に簡単卵も全く使いませんこのマヨネーズをここに入れていきますでもし卵アレルギーのお子様がいる場合はマヨドレを使ってくださいそしたらここにパセリ粉も混ぜていきましょう 全部混ざったらこれでタルタルソースの完成です。たったもうこれだけでタルタルソースができました。本当に簡単。タラを焼いていきましょう。天板にクッキングシート。 てでこのたらをそのまま並べるのではなくってここに小麦粉をつけていきましょうで小麦粉をつけることでふんわりと焼き上げることができますので小麦粉でコーティングをしていきます小麦アレルギーのお子様がいらっしゃる場合は上新粉で作ります小麦粉は薄めで大丈夫ですつけすぎちゃったところは少しはたいてください 麦粉つけたら今日はタルタルソース焼きになるのでソースを上にのせて焼いていきます。 ううわ美味しそう<笑>もうこの時点でもう現場で作ってる時も毎回こんなこと言いながら作ってました早く食べたいとか言って自分がソースは結構たっぷりなんですけどマヨネーズそんなに使ってないのでほぼねにんと玉ねぎの量になってます1 8 0度のオーブンで15分から20分ほど焼いていきましょう 焼き上がりましたじゃーん美味しそう「給食、給食嬉しいな」「何でも食べましょよくかんで」「みんな揃ってご挨拶それでは皆さんご一緒にいただきます 今日は上にのせてからたらを焼いたんですけれどももしこのタルタルソースの色味をもう少し薄く仕上げたいっていう場合はたらを8分くらい焼いたところでソースのせて焼くとまたちょっと色味が変わってきますので状況に応じて焼き方を変えてみてくださいではいただきますうんこれ大好き 甘くて美味しい。タルタルソースはお子様用になるので、こう酸っぱい本来のタルタルソースってよりは、人参とか玉ねぎの甘みがギュッと詰まった甘めのタルタルソースになってます。その甘いタルタルソースと、こうまたタラのね、甘みが加わって、すごく美味しいです。タラはタンパク質が豊富で、脂質が少ないお魚になるんですけれども、前回出したひな祭りのちらし寿司と組み合わせると、脂質が上がりにくいのでおすすめです。 保育園でもひな祭り給食と組み合わせて出すこともたくさんあります本当にこのタルタルソースとっても簡単なのに見た目はちょっとおしゃれになりますので是非皆さんも作ってみてください